失礼いたしま す, いたします、えー、と私はあの隣の県の鳴門から参りました職業は、えー、農業をしております農業をしながらあ今先ほどもう隣の方の意見で農作物が買い叩かれてるるというのはちょっとちょっと身を切る思いでございます、まあ、私はあ2025ってした理由につきましてはちょっとあの農業とは少し関係ないんですが えー、日本の、あのー、国全体で考えていただいたら日本の多岐まち貿易収支先般発表されましたがかなりの赤字が出ております、えー、貿易収支が赤字が出ればどうなるかということは、まあ、皆さん私よりご存知の通りであの割愛させていただきます、えー、そのために、えー、化石燃料をやっぱりどうしても使わざるを得ない日本のエネルギーはどうしても電力を これもう輸入するわけにはいきませんので化石燃料を使うっていうのは必然的に貿易収支に響いてきます。で、その次に化石燃料を輸入、ほんで貿易不均衡が起きてきますと国内産業の空洞化、今以上の空洞化っていうのが私は少し心配しております。現在、えー、製造現場では エネルギーである化石燃料を並びに電気っていうのはこれ必要不可欠でそれがなければ日本の産業は成り立たない貧乏しても言えないかという意見もあろうかと思いますが今ここまで日本が成長しますと私が育った時代昭和20年代には家庭の中には裸電気一つです皆さん今それで辛抱できますかできます<笑> でできる人はあの結構ですそれしてくださいそれでね私はっきり言うて家の中にエアボンもあります私の育った時代は豆丹委員長その豆丹すら買えない時代がありましたそれが今たちまちここまで裕福になりましたそれはある意味犠牲が伴った豊かなだと思いますその犠牲が今たちまちこういう形で現れたのかなっていう意味考えてもおりますただ今大臣が言ったように最終的には ゼロに向かかって進んでいいじゃないかそれはが決まっておれば今たちまち即ゼロっていうのは少しこれ暴論かなっていう感じが私一個人としておりますそれと私たちまあ、まあ、いや一個人ですが私は70年代のま あ, 安 保, あの安保闘争の時時代まあ少し元気よかったんですがその時代参加しなかったらなんか お菓子っていうような感じあいつ変わりもんやっていう感じいわゆるのんぽりっていうのは本当に身の狭い思いでしたですから意味も分からずに参加っていう部分もありましたですから皆さん確かにさあの私はゼロもいいと思います反対ではありませんでも冷静に考えてください日本の経済をこれ立ち止まらせてしまったらギリシャの身の前どころでないと思います今たちまち1000兆円というはあの赤字を どのようにしてクリアするかということで国も考えてはくれとると思いますそれプラスアルファになおかつ日本の産業が空洞化すればこれはおのずから日本が映画でないですけど沈没という変な形の沈没になろうかと思いますそれは私は不安に感じます確かに今原子力というのは非常に私たちにとっても見えないし扱いづらいものです それをどのように今後科学の力でそれをクリアできるか、これは私はわかりません。素人ですのでわかりません。それで今の原子力の専門家ですらわからないと思います。専門家ですらわからないものを私らがやいように言うても始まりません。ですから100万年後にどうのこの100万年後に誰が生きているのになって言うなら誰も言っおりませんよね。ですけど、その100万年後にはそれが新たに資源となる可能性もあるかやわかりません。 ですから、私たちが思うのは、EU みたいに電力を簡単に輸入できるのであれば、これは非常に便利なことです。でも、私も EU の電力の輸入っていうのは非常に身勝手やなと、自分のとこでは 原, あの原発は作らない、ところが原発で発電した電気を買いますよと、そして原発をうちは作りません、皆さん、これ、いかがですか、手前勝手ですよね。 我が家から出したゴミは隣に持っていくけど隣のゴミは絶対売っとくもできたらダメっていうようなこういうような意見的な部分があるのでやはり自分たちでもっと皆さんと共に感情的になろうかと思いますけどもう少し冷静になって知恵を出してそして日本の国を未来に明るい子孫のために送っていきたい結局負の遺産だけ残すのでなくて未来にわたっていい ああ先輩たちは苦労したけどいいものを残してくれたと言われるような形にしていきたいなとですから少なくとも今もう少し冷静に感情的にならずにもっと少し冷静に考えてみてはいかがでしょうかこれが私の考えですどうもありがとうございます